それでは踊っていただきましょうお願いします ありがとうございましたかっこよくキレッキレのダンスでトップバッターを務めていただきました。